精一杯キしますどうぞよろしくお願いします 始まりさえ見えない暗い闇の中でも僕らだけを照らす一筋の光が必ずある。